今すごかったんだよ。うんねえ、エク。あと5分遅れてたらね、お前氷に撃たれてたんだよ。おい。うんお前もなんか落ち着かないね。大変だったんだよ。今少し収まってきたかな屋根にバリバリ氷が落ちたんだよ。うんねえ。 もう大丈夫だろう、お前よかったね。<笑>なんか変な気がしてねお前を入れたんだよ家に途端にバルコニーからね今に移したんだよお前ねお前もおかしいと思ったでしょ変な顔してるもんねお前ね